キングピンス平野の仕の足の裏二ファン興奮大画面で見れて幸せご褒美の声朝の情報番組ジップ日本テレビ系内で放送されている暮らしにまつわる悩みを解決するコーナー解決キングピンス 12月13日の放送会は末端冷え症だという平野紫洋が理学博士である山口勝利先生から冷え対策を教えてもらった。寒空の下、半袖ビーチサンダルに素足という姿で登場した平野。そして寒い、寒いと震える中、間違っている人が多いという重ね着に関する2択 ク, クイズに挑戦。正解すれば服を着られるというルールだ。 まず、早く靴下が履きたくて挑戦したのは、温まる靴下の重ね履きはどっち ?A、ぴったり靴下5枚。B、緩め靴下2枚。という問題。A を選んだ平野は、スタッフから、ファイナルアンサーと聞かれそんなじらし、入らないいらないいらない。早く靴下が欲しい。と震えていたが正解は B でと靴下ゲットならず。 続く2問目は、簡単そうな、温まるマフラーの巻き方はどっち ?A、ワンループ巻き、B、二重巻きを選び、B を選択するも不正解。空気の層が、たくさんできるほど温まりやすくなるといい。マフラーをゲットできなかった平野は、代用できるというタオルを巻くことに。全身を温めるために、首の寒風摩擦を行うと、見て。 あったかすぎすごい鳥肌立ってる。お風呂に入った時にブルブルってなった時の感覚と一緒の。とアピールするも、スタジオの風間俊介からは、どういうことと突っ込まれていた。肌着に関する3問目も不正解で、4問目にしてようやく正解しダウンジャケットをゲットした部屋。そして、先生に、ちょっと待ってくださいね。解説する前に一回着ていいですか とお願いし先生は、はい、どうぞと、了承。これに、やったと、喜んだ平野だったが自分が、着るためマネキンからダウンジャケットを脱がせるのに手間取っている間に先生が、解説を始めてしまい半袖の、まま話を聞く羽目に。しかし、よっぽど寒かったのか、先生。僕が呼吸できなくなりそうなので、先に、来ていいですか と再びお願いしようやく着られた長袖にあった毛から幸せと暖かさを噛みしめていた。その後は室内に移動し効果的な回路を張る場所について挑戦。まず足先が冷えた時に効果的な場所を聞かれるとドラマとか撮る時に冷え性なんで震えが止まらなくなるんですよ。だからよく回路を張るんです。つま先が冷えた時はつま先に張ってる。 と告白していたが、先生曰くくるぶしの方が太い血管があるため効果的だという。キング・アンド・ドス・ヒラの使用、股間に手を当てながら明かす。また、回路が一枚しかない時に全身を温めるために貼る場所はという問題には僕がドラマの衣装さんに聞いたのは脇とお股。でも本当に暖かいんですよ、お股。と股間に手を当てながら明かす場面も。 ただ、一枚しかない場合は、お腹に貼るのが効果的だという。そして最後は、寝る前にするといいストレッチを教わり、足の指でするぐーチョキパー体操に挑戦。最初は、チョキが作れず苦戦していたが、やっていくうちに慣れてきた部屋。 すべての寒さ対策を終えた頃にはすっかり体も温まりサーモグラフィーで撮影した自分の画像が青から赤と緑に変わったのを見てこんなに変わったんだ。ピーマンだったらもうすぐ収穫できますよ、と不思議なコメントで締めくくっていたのだった。 この放送にファンからは、朝から股間にフォーカスしがちな平野様股間に回路と教えた人は誰ですか笑い、との声や、くんの足の裏をこんなにじっくり観察できるなんて、なんとお礼を言ったらいいか。足の裏まで拝めているなんてご褒美だよ。寝、ね、足の裏を大画面で見れる平野丹は世界一の幸せ者、こんな西の足の裏見ることある